国民的に外食志向が強く街の至る所に手軽に食べられる屋台が並んでいる屋台大国そんなインドネシアの屋台飯を紹介してくれるのは皆さんこんにちはジャカルタ生まれジャカルタ育ちの石井雄太郎ですえ日本人だコーディネーター歴5年インドネシア人のお母さんと日本人のお父さんを持つ石井雄太郎さん 屋台がいろんなところにたくさん並んでいます、うん、では今回どんなものがあるのか見ていきましょうしいはい初レポーターに緊張しつつ屋台へ<笑>あそこに何か屋台があります見てみましょう最初に訪れたのはいらっしゃいガドガドはいかがガガドガ ド, ガ ド, ガド。このすりこぎは竹でできているのよこちらがすりこぎでこちらがすり鉢 独特なすり鉢で作る屋台飯ガドガドとは<笑>まずはヤシの樹液から作ったグラメラという砂糖とニンニク唐辛子をすりつぶし豆ペーストです、ね、ピーナッツペーストと水を加えてドロドロに。 えー、これが何になるのかなんだこれは大もろこしとそこへ野菜を入れ始めた多いな仕上げにゆで卵とえびせんをのせてへえー こちらがインドネシアのガドガ ド, です何ガ ド, ガドってガドガドはインドネシアのピーナッツソースにかけたサラダみたいなサラ ダ, サラダインドネシアの屋台サラダガドガドそのお味はそして夕方5時 インドネシアで一位を争う行列ができる人気屋台があるというするとそこにはすすごいでねこれは何でしょう茶色い山がこれは一体、えー、さらにアフリカの楽園と呼ばれるリゾート地で絶品屋台飯を発見うわなんかいいっすね世界のインスタントラーメンが当たる「せかくら d ボタンクイズ」 第二問。この後出てくるインドネシアの屋台で、飛びように売れる人気の屋台飯は何だと思いますか。いボタンで予想してください。インドネシアで一二を争う行列ができる人気屋台飯とは。わ、まあ、すごいですね、これ。これは何でしょう。茶色い山が。これは。これはうちの名物。ナシゴレンだよ。ナシゴレン。ナシゴレンか。となんと。 茶色い山の正体は大量のナシゴレン日本でも見かけるナシゴレンはインドネシア版のチャーハンみたいなものそれがこの屋台では豪快に山盛りで売られているいそれにしてもちょっと作りすぎのような気もするがこれかからら追加で作るから見てってよ、えー、じゃあこれが発見のあとここで新たに作ってくれるそうです こちらの店は創業60年を誇る老舗屋台ディナータイムに豆腐用に売れるため毎回大量に作るのだという そ, んな美味しいんその作り方は玉ねぎを炒めてます、ね、おっそしてお肉ひとバケツえっ、ーえー これは何ですか何これヤギ肉だよ50キロ使うんだ50キロ豚肉を食べないイスラム教徒が多いインドネシアの人たちも安心して食べられる食材を使用しているすると黄色い液体を注ぎ込む何今のは何ですかパイナップルジュースだよ、えー、肉が柔らかくなるんだ さらに激辛のサンバルソースだ。サンバル。辛子ですね。唐辛子。インドネシア料理に欠かせないサンバルで味付け。これにスパイス。カレー粉ですね。カレーの。カレーの匂いが。カレーの匂いがします。すごいな<笑>おいしそう。こんなに煮込めるんだ。さらに現地の醤油などを入れ煮込んでいると。 見てくださいマスいきなり鍋にご飯を投入もう左の米もなくなってますねへ、ね、えホントなくなってきてる、えー、大きなザルを使ってどんどんご飯を一体何人前を作るのかこれ見てられるなでも大量に作った方が美味しいんかなんか美味しそうに見えますよね大量出てる ご飯50キロだよどうやってやるのなんとご飯だけで 50kg <笑>さら に, あの 甘, 醤油に甘い醤油をさらに味を調整大胆にぶっかける理みたい味調整できてるかそれは へらがこれ大きいですね上手特注品のナシゴレン用のへらさスリの顔ぐらいののある程度混ざったところで黄色い不思議な塊を投入これはマーガリンだよナシゴレンの香りが引き立つんだあんな入れるんだね そして完成しましたこちらがナシゴレンクボンシリです調理開始から1時間混ざっ重量100キロ以上の山のようなナシゴレンが完成1時間だ飛ぶように売れるため1日にこれを4回も作るんだとか、えーえー、そのお味はじゃじゃん見てくださいこの量多いねこれ全部食べれるかな 容器の蓋にまで盛りつけるボリューミーな屋台飯のナシゴレン1人前でなんと 1kg、えーうん、ちな、ね、みにこのあと30分かけて完食したそうです多いな とということでインドネシアにはインパクトがある屋台飯がたくさんありました病院で注射を受ける1人の男性その様子を見てみるとマスクがうまくつけられなかったり顔を手で覆ったりと見るからに不安げな様子いやー 腕を脱脂綿で拭かれただけでも叫び声を上げてしまいます撮影しているのはこの男性の息子目の前に息子がいるにもかかわらず注射への恐怖を隠しきれませんするとサポートしていたはずのスタッフから突然、うんうんうん、いたずらされてしまいこの表情 針が刺さる直前、力いっぱい目をつむり、備えていましたが痛みに耐えられず、今にも泣き出しそうな悲鳴を上げてしまいます注射が終わろうかというその時にも必死な本人には気の毒ですが、室内は笑いに包まれていました。 先ほど外国人の日本語研修生のニュースをお伝えしましたが。近年外国人を貴重な働き手の一人として受け入れる企業が増えてきています。今回は介護施設で働く外国人スタッフに注目しました。おはようございます。大丈夫。もうん、ちょっとここ。ます開けますねえー、助かったね。えー 介護福祉士として働くナリスさんインドネシアからやってきました寒くなないかなこの施設では現在14人の外国人スタッフが働いています背景にあるのは深刻な人手不足です介護現場の今を取材しました名古みの里高岡 型の介護施設です3年前のオープン以来多くの外国人労働者を受け入れてきました介護福祉士のナリスさんをはじめ看護師のアディスティさんや準看護師のオーンさんなど2カ国14人が働いています 働いている人たちは日本に来た理由を次のように話しますいろいろな技術とか日本がすごいじゃないですか技術カンヌな技術とかただ病気の患者さんも病気のことじゃなくてえっと栄養とか生活はど う, どういうふうに えっと、生活できるのかそこまで考えるとすごいなと思っていました全部の患者さんの全部のことえっと見ないといけないんですねはい介護って利用者様の世話をするので、はい、あのちょっとあの自分の、えっと、両親おばあさんとかにして世話をしたいなと思ってます 受け入れる施設には外国人労働者に頼らざるを得ない深刻な事情がありますそれが介護現場の人手不足です全国の介護分野の有効求人倍率は2010年度が 1.31 倍だったのに対し16年度には 3.02 倍に達しています日本人の人の口も減ってくるし 働いていいただけるいわゆる生産年齢人口でもどんどんどんどん減っている中で介護の現場の当然スタッフがどんどん減っているっていうのは実態です去年の4月から出入国管理法が改正され介護福祉の資格を取れば外国人も日本で働くことが可能になりました使える技能実習制度も改正されました今日一天気だけどね、うん ここで働く外国人スタッフは、母国や日本の学校で半年間日本語を学んだ後。施設での勤務に入ります。おかげで、日本語はペラペラです。はい、大丈夫百三十三の八十六ですね。大丈夫ですね。なんか頭痛いとかありますか。今日はちょっと調子いい、ね。調四い半にまたね。<笑> 利用者も自然に外国人スタッフを受け入れているようですす優しいって。で 笑顔が本当に素敵で、その笑顔で利用者さんたちが本当に名前和んでいるのがあのよく分かりますし、仕事についてはとてもあの勤勉と言いますか。とてもきめ、細やかにあのー、仕事をされています。ここで働く外国人スタッフはインドネシアやベトナムから来ております。顔だけと手のひらだけがオッケ1日5回。 仕事の合間であっても、お祈りの時間が配慮されています。外国人スタッフはほとんどが施設の中で生活しています。食事は自分たちで作ります。特に私たちは遺産業だから豚肉とか酒とかいろいろ原子があります。腹がなくて。 ハラールがあったら、okay. はい、腹こなかったら鶏肉や牛肉もダメです家族と離れて暮らす彼女たちにとって一緒に働くスタッフは家族のような存在です家族が遠いので友達が家族みたいに話せるからこいろいろ話しますね ですね仕事の相談とかも、ね、あそうです、そうです、そうです、はい、はちょっとちますね、文化だとか、ことばを、なんていうかな、心とかっていうのが、超えるんだな、外国人 の, その留学生の方々の力も借りながら、やはりもっともっと高齢化に対するいいサービスを提供して、 えー、なんていうんですかね、その福祉サービスの充実っていうのも実践していきたい人が向き合う背後の現場。彼女たちの笑顔で温かい場所が生まれていました。ですよ。